お腹が気になるから一生懸命腹筋。反り腰が治らないから前ももを伸ばす。実は、お腹をへこませるためには腹筋ではなく腹横筋。反り腰直すためには前ももを伸ばすんじゃなくて裏ももを伸ばさないといけないんです。今まで腹筋と前ももストレッチやってたよっていう方は、今回のメニューを行うことで確実に早く解消されます。反り腰って前もも伸ばすんじゃなかったのって思った皆さん、よく考えてください。前ももは引っ張られて疲れが取れずに張ってるんです。ももの裏を 引っ張らないと前のももって緩まないので、いつまで経っても前もも伸ばしていたら変わらないです。反り腰が治ればお腹もへこみやすくなります。足を細くしたい、下半身太りを解消したい40代の女性。 お腹を引っ込めた40代の男性にぴったりなメニューになってます。そこに加えて今回は特別。内臓下ス下腹ぽっこりお尻の横の大天使が出てる方にぴったりな体感メニューを最後に付け加えてますんで、頑張って最後までやってみてください。まずはその場で前屈をしてみてください。桃の裏が硬いと前屈が硬いです。今回は桃裏、お尻、腰。これをしっかり伸ばしていくことで、体が早く変わります。タートル体硬いだろうと思った皆さん。 私はストレッチすごく慣れていて足は180度開脚できます縦にも開きますこれはストレッチのコツを知ってるからです今回皆さんもコツをつかんでいきましょうまずは足軽く開いて一度痛みを感じたらゆっくり引っ張ります息はゆっくり吐いてください痛みを感じたら一回戻してゆっくり伸ばす反対も一緒です 痛み感じたら戻してゆっくり伸ばしていきます一度痛みを感じたらあとはゆっくりマイペースで引き止めないように伸ばしてください動きはゆっくりの方がいいです少し止まっててもいいです最後までやると反り腰治って腰痛治って お腹もへこんで姿勢が良くなりますのではいケー、OK。次はうんち座りから体重を右左に移しましょうこれは足首とふくらはぎの筋と言っのでもう普通にね痛いと思ったら反対にしたらいいですできればかかとを床につけましょう 首がくても、ね、やはり膝がね反対した時き後ろに出っ張って前のももがね引っ張りやすいんで足首ふくらはぎも伸ばしましょうこういうね体の根本を改善していくと体のラインが良くなるので自然とお腹も凹へこんだし勢足も細くなりますさあこのまま今度は片足出したら 前かみに交互に前かがみです軽く床に手をついてね慣れてくるとつま先も上げてください斜めに前屈するようなイメージですゆっくりでいいですよ痛みになれると少し止まって ゆっくり伸ばしてみてください。お尻、腰がね、伸びてると思います。痛くても毎日続けたらね、気持ちよくなってきますので、頑張りましょう。OK、それでは、上向いて寝ましょう。 ま、足伸ばして反対の膝を抱えてキープしましょうリラックスしてねストレッチしていきましょうもし腰がね痛いよって方はたまの膝をね前に戻して緩めてまた近づけてください どんどんバージョンアップしていきますので。この 間, の間にね、筋肉の緊張をしっかり緩めていきましょう。はい、反対も一緒です。行きましょう。 下側だけなんか硬いし腰痛いよーって方はね、ちょっと体の歪みがあるんで、こういうストレッチでね、解消できますので、カサッと痛かったらね、痛い方はゆっくり で, いいです。無理しないようにしましょう。ちょっと足とかね、腰を揺らすとちょっと緩むんで、力緩めながらね、伸ばしていきましょう。 どの動きも少し痛いなと思ったら、ちょっと体を揺らしてください。緩みます。OK、今度は片足を上げて、手を組みます。もも裏に当てて、そのままキープしましょう。もしスマホ見ながらの人はね、片手で足の裏持ってたらいいです。たまにつま先を起こして。 少し前腿 も, も辛かったらたまに下曲げていいです。この前腿が辛いのは腿裏が硬い証拠です。腿裏に原因があって前腿が疲れてるんで、しっかり裏をね伸ばしましょう。たまに曲げていいで、ね、す。前腿がだるいよっていう人ほど反り腰になってます。 しっかり伸ばして、腿裏伸ばしましょう。はい、固めましょう。もし持つにできる人はね、もうこのまんまでもいいんです。膝 ピ, ピーンと伸ばして、できればつま先上げて、これでキープしましょう。ただ腿疲れるよって人はたまに高いたりしてね、腿ももの前側。 しっかり伸ばしてみてください。<笑>もし前もつらいようとしたら、たまに足をね、振ってください。これ抜けます。<笑> okay、はい、あやまずね、足伸ばして、ちょっと腰を移りましょう。 ぐるぐるぐるって移りましょう1回リセットしましょう足だけ振ってもいいですたまに腰も振ってこれ1回やるだけでねすごい変わってきますんでどんどん反り腰が解消されてますから 最後を楽しみに、ね、やっていきましょう。はい、今度は膝を曲げて、左右の足を。足の甲でふくらはぎを少し保ちましょう。割とね、強めにふくらはぎを叩くと。筋肉の緊張が一気にね、緩みますので。 足首から膝裏にかけて足の甲でねトントントンとしましょう<音楽>一番最後にもう一回前屈しますのでそこでフォーアフターで、ね、しっかり出していきましょう前屈ができれば反り腰治りますから 今度は膝を抱えて足を外に3回開いたら足をつきます1 2 3回開いたら休みましょうこれで股関節周りをしっかりストレッチしましょう膝を抱えたら腰をねしっかり床につけて膝をね開いてください 体 が, 硬いの体が硬いんだけど実はそうじゃなくて筋肉が緊張しやすいっていうことが原因にあるので筋肉緩めながらねやったらすぐ伸びますよじゃあ今度は膝を交互に歩く感じで伸ばしていきましょうこん感じで。 できればね持ってた方がいいんですが、まあ、スマホ見ながらの人はね、自分の足で動かしてもいいですただポイントは腰を床につけますしっかり腰をお尻を上伸ばしていきましょう 今度は曲げた膝を交互に上げましょう腿を胸につけるイメージできればつま先をね、起こした方がいいです動きはマイペースでいいです膝伸ばしたら抱えるこれでお尻腰ももれがしっかり伸びます 腰を丸めるイメージですけどねしっかり伸びます、OK、それでは下腹周りの体幹を締めていきましょうこのポイントは息を長く吐くことです寝た状態で足を開きます 左手で右の足首を軽く持つ届かなかったら手を伸ばすだけでいいですこれで息をふーっと吐いたら戻りましょうふーっと吐いたら戻ります右手の肘を引いてねちょっと体を起こすようなイメージです今は左側のウエスト周りを締めてます 切るのは低くてもいいです。こんな感じでね、低くてもいいです。できる人はちょっと体をこうして。切ってあげよって人はね。寝たままこんな感じでいいです。とにかく左手を右の方に伸ばしていればいいです。あとは息を吐くこと。はい、反対も一緒です。いきましょう。とにかく。 右手を左の頬に伸ばすだけです足首を持てる人は足首を掴んで気迫左にひねるときは右のウエストを使ってます 持れば慣れてきますので OK 楽に足を開いた状態で手を前に伸ばして軽く背中を丸めたら戻りましょう息は五秒ぐらい吐いてください一生懸命起きなくてもいいです肩がちょっと浮いていればいいです手首つかれる人はしっかり下を向いて っていう感じです首つかれる人もねやってれば慣れてきますから首で弱いとやはりね一目瞭きついんで首の力もね一緒につけましょうそれでは起き上がって最後にもう一度前屈をしてみましょう の腰が伸びてればね、じめよりも、ね、楽にできてると思いますので、ね、どうですか、皆さん、コメントで教えてください。